こんにちは。メソッド呼び出しについて、説明します。あるメソッドの中から、別のメソッドを呼び出すときに、何が起きているか、その仕組みについて、簡単に説明しておきたいと思います。よろしくお願いします。このようなプログラムで、メソッド呼び出しを、 説明していいいきたいと思います。ここには「Who というメソッドが定義されていますがこの3箇所で「Who のメソッドを呼び出していますではこのプログラムを実際に実行しながらメソッド呼び出しの仕組みについて理解を深めてください実習の手順を説明します 後ほど実演も行いたいと思います。ステップ実行により、プログラム実行の流れをビジュアルに観察できますので、ステップ実行を使って実習を進めていきたいと思います。資料は、ページ24からページ30という番号が振ってある部分で進めていきます。ここでは、メソッド呼び出しにおけるジャンプ、メソッド内で 使用される変数が消えるタイミングなどを確認していきましょう。手順です。まず、このようなプログラムを準備します。実は、この資料の前の資料、前の資料で使ったプログラム、消さずに残しているでしょうか。それをそのまま使いたいと思います。このプログラムの中では、メソッド foo を定義している部分、 そして、メソッド風を呼び出している部分があるということに意識してください。実行結果は110、165、440のようになります。ステップ実行をするための手順を説明しておきます。まず、最初にファーストをクリックして最初に戻ります。最初に戻ると、メインのメソッドの 先頭行に、赤の矢印が映るということを確認してください。ここはプログラム実行の始まりです。そして、全体のステップ数十七というのは、プログラムの行数とは直接関係ありません。プログラム実行が、全体で何ステップあるか、というステップの総数を示したものです。最初に戻しました。 ファーストをクリックして最初に戻しましたので赤い矢印はメインメソッドの先頭にありそして全ての変数やオブジェクトは消えている空になっているということを確認してくださいそしてステップ実行ですステップはここにある、えー、ボタン、えー、NEXT というように図でなっていると思います、えー、皆さんが使っている j a v a チューターのバージョンによっては、フォーワードと書いてあるかもしれません。えー、左から3番目のボタンを使って、えー、実行を進めてください。赤の矢印、緑の矢印が、えー、上に行ったり下に行ったりジャンプするところが見どころの一つです。終わりましたらもう一度ファーストをクリックし、今度は変数の部分、変数が生成されたり、 消えたりするタイミングが見どころになっています。では、画面を切り替えて実演に移っていきたいと思います。では、JavaTutor を使って実演を行っていきます。プログラムはすでに準備済みです。VisualizeExecution をクリックして実行を開始しましょう。実行が始まりました。 まず確認のために、えー、ラストをクリックして実行してみたいと思います。ラストをクリック。このようになりました。実行結果110、165、440が得られています。プログラムの、えー、は正しく動きそうです。では、ファーストをクリックし、最初に先頭に戻します。先頭に戻しましたので、赤い矢印はメインのメソッドの先頭行にあり、 変数、オブジェクトは空になっています。全体のステップ数は17です。皆さんもこの私の実演を参考にして、皆さん自身で試してみてほしいと思います。私は今からこの NEXT のボタンをゆっくりクリックして、クリックを、えー、繰り返していきます。その時、赤の矢印、そして緑の矢印が動くということ、そして変数が現れたり消えたりするというところが見どころになっています。NEXT をクリック。 ステップが増えました。もう一回クリックします。ジャンプが起きました。えー、このジャンプは、えー、赤と緑の矢印の違いに、えー、気をつけてください。緑は、えー、今実行が終わった行を示しています。そして赤は次に実行予定の行を、えー、示しています。緑は実行済み。赤は実行予定ということを申し上げました。緑が実行済みですので 変数 A の値がここで100にセットされているということがわかります。変数 A が作られました。もう一度クリックします。すると緑の矢印が消えたわけですが、ここに赤と緑の矢印が重なっていると思ってください。もう一度クリックします。今、A×1.1 の計算が終わり、110というふうにセットされたということがわかります。もう一度クリックしています。 この行の実行が終わり、次の、えー、実行予定は6行目、赤の矢印6行目のところに移りました。この時点では、なんと変数 A の値がもう消えているということを見てください。では、もう一度クリックします。赤の矢印が次に移りました。もう一度クリックし、もう一度クリックします。するとジャンプが起きています。今度は A の値は150にセットされています。もう一度クリック。 A×1.1 が計算されました。クリックをもう一度行うと変数 A の点が消えています。もう一度クリックしましょう。えー、そうすると表示165が増えます、えー。このように、えー、ジャンプが、えー、行われていますが関数を呼び出しているところから、えー、関数のせん中の先頭行にジャンプが起き、えー、関数の全ての処理が終わったら元に戻ってると。 いうことが見て取れます。そして変数 A についてですが、えー、変数 A は関数呼び出し、風100、風150、風400が実行する時点で変数 A の値がセットされ、そして関数の実行が終わった途端に変数 A の値が消えているということが見て取れます。以上。 ステップ実行により、メインのメソッドの中から、foo、えー、のメソッドを呼び出しているというときに、ジャンプが起きたり、変数 A が生成されたり、えー、ということが起きているということを確認できました。えー、皆さん自身でも、ぜひ、このソースコードを JavaTutor に入れ、ステップ実行で様子を確認してほしいと思います。説明は以上です。ありがとうございました。